無駄だよゴートンバーゴーンゲリラって出ますまして、ギルドテゾーロと申します。はあはあはあはあはあはあはあ GO!、Mm -hmm. 笑笑笑えええよよよよ無駄だゴーーンボバわ笑えよ。笑えよ笑えよ 笑えよ笑笑ええよよ無駄だっ よっ フッフッ笑えよ。<笑> はぁ笑えよ entertainment